でも、まさか本当にお兄ちゃんが別の家の子だったなんてね聞いたよエリカちゃんだっけ来るってマジこの人がお姉ちゃんかやだなお兄ちゃんいなくなったらやだよ<笑>バカだなサチ<笑>いなくならないってテレビアニメ「カッコーの稲けそっか お兄ちゃんってお兄ちゃんじゃなかったんだ。